えー、骨盤調整講演はトレーナーの村井由紀子です。えっ、ー、と、こちらのチャンネルでは産後から更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みだったり。ええー、あ はい、えー、骨盤調整コアヨガトレーナーの村井由紀子です。えー、こちらのチャンネルでは産後から更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みだったり。えー、はい、えー、骨盤調整コアヨガトレーナーの村井由紀子です。こちらのチャンネルでは産後から更年期前後の女性たちが抱える。体のお悩みを解決するヒートだったり。百パーセントのね、女性が、えー、迎える更年期後の人生を。 楽ししく健康的に過ごごせるエクササイズなどをご紹介しています、えー、とそれではですね今日はお尻お尻をしっかりと動かせるようにしていきましょうでお尻が緩んでくると、あのー、筋肉がお尻の筋肉が弱ってくるとえっ、ー、とお尻の筋肉が弱ってくると はいこちらのポーズは中殿筋にアプローチして骨盤のバランスを整えていきます。で、中殿筋が弱いと腰痛の原因にもなりますし、股関節にも負担がかかります。なので骨盤のどちらかが前に出ている場合に効果的ですね。はい、えー、こちらの、えー、はい、えー、今日はですねお尻 お尻にアプローチししたエクササイズをご紹介していきますこ の,、ねお尻のね、特に中臀筋というところの筋肉が弱ってくると、えっと、腰痛の原因にはなりますし股関節にも負担がかかってきますなのでしっかりと、ね、お尻を動かせるように使えるようにしていきたいと思いますはいそれでは寝転がっていきましょう寝転がっていただいて 足大きく開きますね。足大きく開いてで、膝がね、中にこうやって入らないように、膝はしっかりと足首の上に来るようにしていきましょう。で、手をね、こうやって伸ばして、足首持てれば持てていきます。届かない方は、手斜め下、床触っていただいて結構ですよ。膝はここで中に入っていかないだけ気をつけていきましょう。はい、そしたらね、つま先ね、外45度ぐらい向いてますね。で、そしたら、息を大きく吸って吐きながら、お尻ちょっと、 浮かせて手のひら1枚分だけお尻が浮いているようにしましょうそこからお尻高く持ち上げてでここから半分ぐらいこうまだね、ここに足の付け根にくぼみがあるぐらいですね8割ぐらい上げる感じで結構ですでゆっくりと手のひら1枚のところまで下ろしていきましょうこれを、ね、10回繰り返していきますいいですか息を大きく吸って 吐きながら骨盤底筋軽く締めながらぐーっと持ち上げて腰反らないようにしていきますね。でここの時点でこのチコ骨をちょっと天井にくいっと持ち上げれば持ち上げていきましょう。で、ゆっくりと下ろしていきます。いいですか、2、息吐きながら骨盤底筋ぐーっと引き込みながら持ち上げてチ骨ツぺこっ と, ペコッと天井に上げます。で、ゆっくりと下ろしていきましょう。 お尻のお肉、力が、ね、抜けきらないように。3、ゆっくり持ち上げて、恥骨1センチ天井です。ちょっと腰丸める感じですね。で、ゆっくりと下ろしていきます。4、口から吐いて、ゆっくり持ち上げて、恥骨1センチ天井。で、ゆっくりと下ろしていきましょう。5、吐いて、骨盤的に引き込みながら持ち上げて、恥骨、ペコッと天井です。 はい、ゆっくりと下ろしていきましょう。5を吐いて持ち上げて、恥骨1センチ転調。そうそう、お尻にスイッチ入りますよね。キュッと入りますね。で、ゆっくりと下ろしていきます。6、吐いて骨盤底筋引き込みながら持ち上げて、恥骨1センチ転調です。で、ゆっくりと下ろしていきましょう。7、吐いて持ち上げて、恥骨1センチ転調。 で、ゆっくりと下ろしていきます。9、吐いて、持ち上げて、腰丸める感じですね。で、ゆっくりと下ろしていきましょう。10、吐いて、骨盤底義締めながら持ち上げて、ここで、恥骨さらに1センチ天井を、で、ゆっくりと下ろしていきましょう。上でキープしますよ。 口から吐いて、骨盤底筋締めながら持ち上げて、恥骨1センチ天井です。そこでキープしましょう。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。お尻下ろして、両膝を胸に抱えて、左右にゴロンゴロンとしていきましょう。はい、そしたらですね、今度はもう一回ね、 えー、同じことをしていただいてもいいしバージョンアップ編をやりたい方はバージョンアップ編やっていきましょうはいそしたらですね手のひら1枚分だけお尻離しますねでここからお尻高く持ち上げてでそこからかかとを、ね、かかとを両方とのかかと持ち上げますでゆっくりと5センチを下ろす感じでいいですねで手のひら1枚分だけ下ろすと大変なので 5センチを下ろすぐらいです、はいいです。そしたら、ここから、ここがスタートボジシュンいきますよ。息を大きく吸って、吐きながら、骨盤底筋締めて引き込みながら、ゆっくり持ち上げて、でここで、恥骨1センチ天井、腰丸める感じ。骨盤底筋締まってますよ。締まってるっていうか、引き上げてますね。で、ゆっくりと5センチを下ろします。吐いて、持ち上げて5センチ恥骨1センチ天井です。 でゆっくりとおろしましょう。下になったときには骨盤底筋、ちリラックスします。はい。で、骨盤底筋締めながら5センチ持ち上げて、恥骨1センチ天井。で、ゆっくりとおろしていきます。ゆっくりいきますね。4、うん、骨盤底筋引き込みながら持ち上げて、恥骨1センチ天井です。で、ゆっくりとおろしましょう。5、はい。 持ち上げて、恥骨1 1cm 天井です。で、ゆっくりと下ろしてきます。5を吐いて持ち上げて、恥骨1 1cm 天井。で、ゆっくりと下ろしていきましょう。6吐いて引き込みながら持ち上げて、恥骨1 1cm 天井をゆっくりと下ろしていきましょう。7 吐いて持ち上げて地骨センチ天井です。で、ゆっくりと下ろしましょう。八吐いて引き込んで持ち上げて地骨センチでペコっと天井です。で、ゆっくりと下ろします。9、吐いて持ち上げて地骨センチで、ゆっくりと下ろしましょう。十0 はいで骨盤底筋引き込みながらゆっくり持ち上げて、恥骨 1cm 天井です。で、ゆっくりと下ろしていきましょう。上でキープしましょうか。息大きく吐きながら骨盤底筋引き込んで持ち上げて、恥骨 1cm 天井、腰反らないようにキープ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。お尻を全部下ろして。 両膝胸にに抱えて、て左右ゴゴロンゴロンンとししいきましょう。はい、そしたら両膝横に持ってきて起き上がっていきましょう。いかがだったでしょうかお尻がね、かなりね、ぐっと使ったの感じられたんじゃないかと思います。で、骨盤底筋をね、質もしっかりぐーっと引き上げて、緩めて、引き上げて、緩めて。骨盤底筋の、 トレーニングと一緒にお尻もしっかりと作られるえっ、ー、と骨盤の前後の歪みに、えー、とても効果的なエクササイズなのでぜひやってみてください。はいえっ、ー、とこのチャンネルではですねこのようにえっ、ー、と高年期前後の女性があの楽にできる。 このチャンネルでは産後から更年期前後の女性たちが抱える骨盤底筋を、ね、中心としたエクササイズをご紹介しているのでもしよかったらチャンネル登録してみてください。ありがとうございました。